今日はなんとこちらへ参ります。これからラズベガに参りますので、あの楽しみにしております。よろしくお願いします。はい、着いてきました。ラスベガスへようこそでして、今なんか飛行機から降りたところです。 カラオケとパチンコとドリンクスとピンポンと書いてあります。こちらはあの今回泊まってしまうホテルですけれども、およおよホテル東カシノだと書いてあります。 ここはあのフェローキッティのスタッフですフェローキッティのダサンキーフェローキッティのいろな商品ですこんな眺めになりますどうでしょうかすごくあのーおしな感じ何それ飛行場じゃなそれはやばえぇ、ー、すごいすごいいやこれ見てくださいよもうちょっと夕方 になりそうですのでこれからもちょっとラズベガスがキラキラなところになっていきますいやーすごいですねあのー、すごくキラキラしている コカコラスベガスですねあのちょっといろいろな商品コカ・コーラブランドの商品がたくさんあって例えばマグネットとか服とかいろいろありますけれどもク マ, クマのなんかコカ・コーラのクマ の, あの商品もたくさんあります今日はちょっと情けないんですけれどもあのこのおにぎり<笑>なんかよく買っちゃってあの 食べようと思っています。夕飯的にね。こ本日の夕飯を食べちゃって、まあ一応あのまあ、帰ろうと思っております。また、あの楽しいことがあればお見せさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。おやすみなさい。